今回はお腹気になるよ、よ、痩せたいよでも何をどのくらいしたらいいのか分かんないよそういった方におすすめなメニューを全部まとめています体力がある方筋力がある方は全部やってもいいですし自分の好きなメニューレベルに合ったものだけやってもいいです動画を何度も見ながらできるメニューになってますので頑張っていきましょうはい皆さんこんにちはタートルです 今回、初級者から中級者におすすめな簡単で気になる部位を効かしやすいエクササイズをまとめてます。毎週土曜日にこのようなメニューを配信していきますので、平日見落としたよ何したらいいのかわかんないよって方は、毎週土曜日にタートルフィットネスをチェックしてみてください。少し長い動画になってますが、土曜日、日曜日、時間のある方は、一回だけ通してやってみてください。やり方に関しては、平日に配信していますので、週末、今回のような動画は見ながら真似してください。それでは行きましょう。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 はい、お尻を締めてもう少し OK ふうあったまってきましたねラストは足を浮かせたまま膝パカッと開いてこの状態でキープ足はブラーンと力で浮っておきますちょっと25秒長いですが最後頑張りましょうそれでは行きますスタートいき息長く配線 お腹ンを引っ込ませてダッカ ー,、うん、ー, ーいきますスタートこういう感じですこれはね 腰痛の改善にもおすすすすすめです少しですできてますかはい、OK、ですちょっと休んだらもう一回行きますあんまり連続で行くと腹筋疲れすぎて動けなくなってくるんでちょっと間を空けてね行うのが効果的です2回目行きましょうスタート 足を使って上がるっていうのも腰を丸めるだけ普通の腹筋よりね簡単ですよねどうですか ?OK! あとはもう一回ですちょっとお腹疲れてきましたよね上がる時に腹筋にぐっと力を入れるとね簡単に起き上がれます ラスストト意識してくださ い, いきますスタ ー, お, っーお腹伸ばしていきましょう。スタート グううーっとお尻を締めて足つりそうな方はたまにつま先にしてもいいですこれでしっかりね足つった足つった足つったオッケー足つっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっ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 反対向き行きましょう。それでは、行きます。スタート。ああ、地味にきつい。足はね、できるだけ高い方がいいです。しっか り, しっかりね、集中して、つま先を上向ける。ああ、無事。やっぱりね、体ってね、左右。歪みがあったりするんで、辛い方があると思います。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 つま先しっかりね上向けるとしっかりストレッチもできますんでお腹をへこませておへそを自分の顔に向けるイメージですしっかりこれでね腰のストレッチと腹筋使う感覚身についてきます、うん、腰がちょっと痛いあーよし OK!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 ああ手振ったらもっと辛らい。 つらいぞああまず時間になるしる余裕がないキッカスリップデッドバグいきますスター秒ぐらいキープ一、二、三。 はい ok です反対も一緒ですいきますスタート123 123はい ok です次の中級編は今の腰をつけた感覚で両足で行います両足伸ばしたまま足を振り下ろしながら キープ今度は5秒間キープです今度は両足一緒なので3回だけですいきましょう5秒間キープそれではいきますスタート1234512345ラスト1 2 3 オッケーですさあラスト上級編今度は反動を使わないようにいきます寝た状態から足を持ち上げて上体を起こしてキープ今度は10秒目安にキープです3回なので30秒頑張りましょう10秒たったら降りて吸ったらまた上がります頑張っていきましょうラストそれではいきます 足を持ち上げて足は少し開いてスタートこのままでキープ息は長く吐いてくださいはい吸って吐く腰しっかりつけてはい吸って吐く ですー抱える感じでお腹を触っったら分かるると思いままますすす力入て今度は反対抑えるだけです腰も首も首痛くありませんよし。 オッケーです中級編は上体を起こして同じように押さえます上体をしっかり起こしてますからさっきよりね辛くなると思います10秒ずついきましょうそれではいきます上体をしっかり起こしてスタートしっかりねももを手前に押してください反対ですどんどん引き寄せて ok です。さあ、ラスト上級編辛くなります。上体を起こして片足曲げて反対足を浮かしておきます。この状態でキープ。これ10秒ずつ辛いので5秒おきに足を入れ替えます。それで20秒キープです。それでは行きます。スタート5秒おきに足を入れ替えはい、どんどんね。引きて。 はい、あきついあ、はい、きますと、ももを引き寄せて、だー お疲れ様でした。最後まで頑張れた方、優秀です。迷ったら、今回のような動画のリンクを、スマートフォンのメモ帳などに貼り付けて、時間のある日に何度も行ってみてください。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンや感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、また別の形で配信してますので、チェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。